1676年10月26日アイザック・ニュートンは偉大なライバルライブニッツに手紙を書いた彼の最大の発見を知らせたいのだが同時にそれを秘密にしておきたかったそこで彼は暗号文を送った 6A2CDAE13E2F7I3L9N4O ライプニッツにはこの暗号は読めなかったが科学者たちによって解読されこのアナグラムに隠されたラテン語の文が判明している「Data equazione c o t c u n q u e fluentes quantitates involvente.」 フルクシオネス・イン・ベニニレ・エットピ・セビエルサ日本語では任意個の変数を持つ等式について微分を求められる逆もできるこれは微分法と積分法のことだ未来の予言に信じられないほど有効な推奨玉だ 一つのシステムの現在の状態とそこに働く力を知っていればこれによって未来の運動が計算できるのだ。微分方程式を解き、解を求めるということだ。レゴの世界で見てみよう。結局のところ、数学の世界はゲームに似ていて、全てが現実のものより単純化されている、子供じみた世界になることもあるのだ。 足跡が表しているのは運動選手たちの通った道彼らの軌道だこの世界の人たちは同じリズムで歩いているとしようしかし歩幅は広かったり狭かったりするとしようレゴが速く動く時は足跡の歩幅は広がっているレゴがゆっくり動く時は歩幅は狭くなっている 足跡を順に結ぶ矢印が速度を表しているこれは現在の位置と次の時刻の位置との差である微分法ディファレンシャルカルクラスは差の計算の意味であるレゴの 100m 競走だ勝つのは誰だろう 9秒58すごいさて運動がギクしャクしたものであることはめったにないこれらの車が走るのを見てごらん車輪が回って走っていて一歩一歩動いているのではない車の速度とは何だろうか一つの考え方はこのビデオの1秒は25コマからなっているのでこのバイクは毎秒25歩で動いていると考えることであるそうすると レゴのの選手の速速度度と同じように速度が考えられる。ニュートンは連続的な運動がギクシャクした動きの極限であると考えたステップがだんだん狭くなってビデオのようにステップが見えなくなると考え 移動の速度の計算は微分の計算と呼ばれるものだその計算が微分法の目標である運動の例をいくつか挙げよう。 矢印が速度を表している。数学者はこの矢印をベクトルと呼んでいる今度は逆向きの問題を考えよう地面全体に描かれた矢印が見えるベクトル場というものだ。 麦畑があると思って麦の茎の代わりにベクトルがあると思うレゴたちはベクトル場で指示された速度で移動しなければならない簡単だレゴたちは足元を見れば速度を指示するベクトルがあるからその速度で一歩行くだけだ 一瞬後にレゴたちは新しい点についてそこで新しい速度が決まってそれに従って一歩行くこれを繰り返すだけだ歩くのは難しくない片足を反対の足より前に出すそしてそれを繰り返すだけだ本当は一瞬後とはどういう意味かを説明しなければならない ニュートンは「無限に近い次の瞬間」と答えるだろう連続な運動とステップの一つ流れ が, が違うことは前に見た連続な運動はステップがどんどん細かくなるときの極限だレゴのように跳ね回るのではなく連続に走る車に乗って動こう車は軌道と呼ぶ曲線を描く 移動は至る所ベクトルバーに接している曲線だ。平面上にベクトルバーが与えられている。二点を決めて、それが二台のバイクの出発点としよう。コーシー・リプシッツの定理が決定論の考え方のまとめとなっている。 定理は出発点が未来の軌道を決定することを主張している各点に対しその点を出発点とする軌道がただ一つ存在するそれぞれの点がその運命を持っていてそれぞれ違うレゴの人は自分の運命に向き合うのだ 自分の軌道をたどることしかできないし2つの軌道は決して出会わないのだ速度の場が与えられた時軌道を決定するためには積分法を用いる積分は微分とは反対向きのものである さて、レゴの部隊がいる。兵士のように隊列を組んで出発準備完了だ。<音楽>さあ歩き出した。はじめのきれいな隊列が崩れていく。よくベクトルバがフローを定めるという言い方をする。これらの登場人物が川の流れに浮かんでいて、 そそれぞれれれぞが、のの場所の流れに流ににされているるように見えるからだ。人類の流れを考えてみよう。70億のレゴたちが地球上を動いている。地球の大気の10億の10億倍の10億倍の分子の流れを想像してみよう。 ここに決定論の弱点ががかるる。素朴と言って良い簡単な例があるこのベクトル場を観察しよう。レゴたちは前に進んでいるが中央の線の左側のレゴは左に分かれて曲がっていき線の右側のレゴは右に分かれて曲がっていくある意味で決定論は成立しているどのレゴも自分では変えることのできない運命に従っている ししかし一方で非常に近くにいる2つのレゴが全く異なる運命を持っているちょっとしたことが未来を完全に変えてしまうのである物理学者マックスウェルは1876年に出版された著書「物質と運動」で物理現象が初期条件の変化に鋭敏に応答することを強調している。 こんなふうに書いているある格言によれば同じ原因は常に同じ結果を生むこの格言と混同してはいけない別の格言によれば同じような原因は同じような結果を生むこのことが正しいのは初期状態における小さな変化がシステムの最終状態に小さな変化しか引き起こさない時だけである。 多くの場合にこの条件は満たされているがそうでない場合もあってその時には初期状態における小さな変化がシステムの最終状態に非常に大きな変化を引き起こしうるのである例えば車の速度のほんの少しの差が事故の原因になりうるのだ。 このような未来の初期条件への依存性はカオスの一面に過ぎないもっとずっと複雑な状況もある例えば地面ではなく空間に描かれたベクトル場を考えようこれは徐々に後ろに動いていく垂直な平面の上でのベクトル場の様子である今度はレゴたちは歩くのではなく宇宙船に乗って飛び回る 各時刻での速度はベクトル場で定められている気の毒なレゴたちがどうなるか見てみようこれはもっとずっとカオス的だ占い師をしようと思うレゴがいたとしてもこんなジェットコースターではとても無理だ彼の予言は人を騙すだけだろう1時間後に彼はどこにいるだろう全くわからない 一個のレゴの未来を予言するのが難しいのだから一人の人間の未来を予言することは思いもよらないのだ。